おはようございますええというわけでね今日はねこんな美しいビーチに来てまーすはい、えー、というわけでですねええ「っぽい野宿 TV」をご覧の皆様申し訳ございません私今日は漫画喫茶での起床となります にびっしょびしょやでも袋をかぶくせずだと思ったんですけどちょっと雨のこのまま放置したみたいですせっかくの自作の看板がまともお品書きをもうびっしょびしょついでも出るしゃれかけもないです一緒に家の陰もついてます 屋根のあるところでしっかり探そうと思ってねあそこからぐるりとこう車両持ち上げてきたんですけどいやー重すぎやろこの茶色い「タブイゾウ悲しいけれど終わりにしよう鍵がないから」なわけなんで近くの自転車屋まで担いで行きますマジで重すぎて限界でガソリンスタンドの前で止まってたら ナトニスタンドルでは声かけてくれて鍵外してくれました。マジで助かりますまあでもあれですねまあ一回ならでも警察に声かけられたんですけど、まあ、これで怪しさ倍増ですね次声かけられた絶対にえこれ伊善者は東南伊善者ちゃうって言われるの分かってますよね雨なんでね王の履物店っていうところで僕の下駄一回見てもらうと思ったんですけどどうですかえー街並みですね 内、撮影させていただくようにお願いしてみます。ね、はい、あの、曲がりやすく な, なってるんや。へええー、すげえ、うん。あ、だからこれクッション性、機能性があるってことですね。うん、まのこの曲がるね、えー。うん。安いし、しかも。<笑>これに比べたらね。<笑>これね、結構意外とね、無駄に高いですよ。<笑>うん、そう、うちらでも高いね。うん、あ、置いてますよね。うん。これ一本バけタ。あ、ここに置いたの。あ、これ。 高いですね結構高いよあじゃあ、ね、これもな、はい、そう僕のやつより、うん、は高いそう、うん、全然これは危ない1 2ンチ1 2ンチ僕のやつ1 0ンチです、うん、多分ああうんへえこれとかおしゃれですねこれこれがなねこっちに置いてらすと一緒ですかああサイズが違うと思うそっちの方が大きいかなうんうん やっぱり、あのー、一本バゲタもそれは自分で実際に履いてこういったほうがいい、<笑>実際に履いて選んだほうがいいですかいや、そんな、そんな選択の幅が少ないから、うんうん、なんかね、あのこれとか、最初、勝ったときから、うん、足がまっすぐ入らなかったんですよ、あ、本当ちょと斜めに入ってたんで、ええ、それってやっぱだめなんですかね<笑>、まあまあ。え、きつくって、花尾は んいやなんか自分で補修する用補修する用のひとかは売ってたりするんですかそれはもうあの花を買えるしかないんじゃないああ花尾が売ってるってことですかうんそれは売ってると思うよここは売ってるよそれは花尾はいくらぐらいなんですかあえっとね2500円ぐらいかな2500円か2千円か2500円ぐらいね。ちょっと考えておきます<笑><笑>今ってどういう方が買われるんですか着物は あきこの辺はねお祭りがあるからね。あ, あそうなんですか。あお祭りで来になったらみんなこのこのこういう枝なこれ。えー、えー。このこういう幅も若干広い。へえー。あ黒の花物。ああ幅広いですね。うん。でこれはあの神主さんとかお寺関係ね。あ, あそれもかっこいいですね。でかい幅広いやつ。うん。あちょっと変えようかな。<笑><笑>普通そのそのサイズさイズね。で先からもすごいカレーのいい匂いす。 しても気になって気になって<笑> 食, べるの食べてんのかいな<笑>いやちょっとまだ今日一日何も食べてないんですよあ、はい、<笑>ちょっとなんかおうちカレーちょっと300円ぐらいでちょっと<笑>あそこに駅前でやってるやんううのあの ね, ね駅のちょうど前にね、はい、駅町テラスというあのそういうあ、はい、あのしてあの食べたり飲んだりす、は、る、い、施設があるんだけど、はい、そこの駅側に一番近いところにあの安いカレーをやってる結構人気あるねんなんぼですか 300円かな。300円安いです、うん。300円前後。えー、えーうん。僕ここのさカレーを300円で食べたいんですけど。<笑>それダメですか。高いよな<笑>ああ、そうか。へえー。これもなんか七五三とかそなんかそういう。あ、じゃ空飾り。うん、飾りですね。あの。で、あのね、あのここでここで花がのサちゃったんだよ長浜っていうのは、えー、このはで、あ の, あの日本の各 ところにいろんなところにこの花花出てた ん, やん昔はねうんもう今職人さん少なくなったからこんなに昔みたいにたくさん作ってないけどなるほどだから花花も産地だよ長浜うあそうなんですねうんへえそうか偉いなそれずっと<笑>頑張ってるのはいやいやそうですあでもやっぱりお父さんもねやっぱ<笑> やや、っぱそううでですすね。い<笑>いつもこうですかいや夏はね、うん、靴はもう履かれないですから外は歩くよ外は歩くないですか、うん、歩く時は靴の歩きやすいと思うからああか目玉商品って言ったらこの辺でやってくるんですかそうだねうんおあーこれ龍かなこ れ, これかっこいいですねうんこれも切り桁や うん切り方は高いだろう7900もちろんこのこれもね花尾がね絹絹からできてるやつねこの頃あんまり高いから使わないんでうんまあでも一番気になるのはカレーですけどね<笑><笑>でいろいろ、まあ、変わったものもあるからなこうして。 これはタイ裏ね、タイうんタイ裏タイヤあ、<笑>ほんまや、タイヤや、裏<笑>へえどんだけ速走ってもブレーキ飛んで、き<笑>くキュッて止まれるみたいな感じですね<笑>コーナーなんか、よく見ますね、このーーこれは女の人が、あのあー盆踊りとか、そんなんでわかる、ね、ああ、うん、鼻をちょっと見せてもらっていいですかうんだから普通は、この黒やけど ね、こういうああいうああい う, ああいう桁につける時はこういう柄のもなのああるからん、えー、こんなん自分で吸えるのは無理ですかできるよそれはできますか、うん器用な人はあの、うん、テレビ の, あの DVD なんかで花の姿ってやったら出てくるかもしれない。うんうんこうータラでもつけてくれるんですかそりゃそう <笑>えー、一番安いやつどうですか<笑>一緒ですかあんまり<笑>いやいやあんなことない2000円弱からやなそのちに入れてね、うん、2000円ぐらいからげちんいくら入ってるんですかこんなもんあれだよ、<笑>まあ1000円前後やろなああうん、うん、じゃあ自分で頑張った方がさそうですねそりゃそうだ急なそらそら人で<笑>じゃあ顔顔まねう ん, ふん、えー 江戸時代の美青年。昔。ようかおりきゅうり。十円ゲっていうのやってて。ちょっと見てもらえませんかって言って、回ってるんで す,、はいはいですあ。ありがとうございます。はい、うわ。大盛り、はいはいはいえー。長浜駅名物三百円カレー。<笑>ええー、これで大盛りなんで、三百九十円プラス。 味フライ、っってもも、う、えー、う、で安いやぱこの辺じゃ名名物物すかいや名物っていうよりもまあどに見ちょっと思ってるんですけど。なるほどいやーお前ですね なるなって言われたらねああそうなんですテントとか持ってあるはいテントとか持ってないんですテントはもう持ってないですかさばるんで寝袋だけ、えー、なるほど寝袋で<音楽>やっぱテントあった方が風しのげてだいぶチャンスかね、うん 夏は結構やりましたよ歩いて結構行ってる人とかテントかついやりましたへー、うん、やっぱねここってもうほんその学生さんメインって言ってましたけど旅人からしてもやっぱり助かりますもんねこんだけ安かった旅人さん結構気合いますわあーやっぱりね 歩いて歩く人もや、ります。夏あたりは、夏休みのあたりは、結構歩いてどこどこまで行くみたいな感じで、うーん、この道を行けば悪いです、ね、あー、小川さすれば、今ンも何にもないねーとか言うてらいい歩きはね、は歩きは、ね、いや、まあ、楽したんやったら、もう歩くやめたらええのに、<笑>に乗り物使ったらのに、楽したんやったら。<笑>確かに いいですね、これもらいましたなんか。